2021年10月16日動画対決イベントを開催しました今回のテーマはゲームです3チームに分かれて動画を作成しました